はいどうもめっちゃねです本日私はですね南海空港から今ね、ね本日宿泊させていただきますアロフト南海ウさんの方にね到着いたしました、本日はねこちらのアロフトさんの方で1泊させていただくということで、もうね今、17時38分現地時間ということもありますので、これからねチェックイン手続き向かっていきたいと思います。行ってまいりますはい、ということで、ね、今、チェックイン手続きを行ってますけど、めちゃめちゃねおしゃれ。 最高です。もうまもなくねチェックイン手続きは完了いたしますので、お部屋の方にね向かっていきたいと思います。はい。こちらがねバーですね。めちゃめちゃ、えー、おしゃれでございます。はい。そしてこちらがね、えー、客室に向かう、えー、とこなんですけど、もうねめちゃめちゃ綺麗です。 そしてこっちらねエレベーターホールがこちらになってますけれども、はい、あエレベーターホールもめちゃめちゃねおしゃれな感じですね。本日は7階のお部屋となってます。本日ねこちら7階ですね。屋上階と8階がで最上階という感じですね。はい。では。 エレベーターホールですね。すお開けてて、お海パラセーリングしてますね。えー、いやー。見えますか？あー海綺麗、夕日夕日時でかなり見です、えー、エレベーターが軽くてなんだろうな、えー。はい。こっちの本日七二六というお部屋ですね。こちら側ね山側の。 えー、ビューっていう感じですかね。えっと、はい。はい。ということで、ね、本日のお部屋はこちらの角。なんかねここに妨害妨害がございます。はい。なんか入っちゃいけない風な。なってますね。入っちゃいけない風な。はい。はい、ということでね本日こちらの7 3 6五スとなっております。じゃあね早速入っていきたいと思います。 おーめちゃめちゃ涼しいはいちょっとね明るいですねちょっとつかせてはい一通りね見ていきたいと思いますおーすごいいやーかなり眩しい夕日できですねいやーめちゃめちゃ明るいじゃないですか素晴らしいはいこんな感じですねはい じゃあこちらがね主寝室となってます。はいこんな感じのね、えー、主寝室いかがでしょうかこっちもねちょっとカーテン開けちゃいましょうか。おお、こっちはねバルコニーはありませんけど、窓開けたらもうかなり開放的じゃないですか。素晴らしいはい。 こんな感じの出身数そしてね、えー、水回り、こんな感じですね。はいそれじゃあね、こちら、えー、玄関の方にね、えー、戻っていきたいと思います。はい玄関ね、こんな感じで、暖かい感じのウッド、えー、使われてますね。で、お部屋につきましては、エレベーターホール出ていただいて、右のね、もうこの角。 7365スという感じです。で、入っていただいて、正面ね、カラフルな、こんなね、パラソルの、はい、絵が描かれてまして、山側のね、ビューの方からも、サイコがね、撮れるようになってます。そして、ダイニングテーブルがあって、右側がね、もうドーンと鏡がありますんで、これでね、さらに開放的な感じになってますね。で、お掃除のお願いしていただくボタンと、 いいいで欲しいというボタンがございます、えー、ダイニングテーブルがこのようにありまして、いやー、非常に明るいですね。なんか落ち着きがあるね、非常に暖かい木を使っているので、なんだろう、なんか落ち着く感じします。はい、で、こちらがね、お手洗いとなってまして、えー、マレーシアのね、このウォシュレットみたいなのがね、ございます。はい、こんな感じのトイレですね。で、洗面台があって、ティッシュペーパーと、 石鹸ご飲み箱がございます。はい、で左側の方には、ですね、このようにおやつ、はい、お菓子類とあとコーヒーとかですね、ネスプレッソ、ネスカフェとか、ねはい、あとピュアカモミールのティードロップとかがあったりします。お砂糖とかね、ルフとオリジナルのものですね。で、お水、でカップがあってで、ネスプレッソマシーンがね、このようにあります。はい。 ポーションが6個ございますね3種類2個ずつの計6個とでお水がねめちゃめちゃすごいぐらいありますね、はい、そしてこちらが冷蔵庫の中身のドリンクでこちらねなんとね冷蔵庫の中身無料ということになっております嬉しいですありがとうございますで収納スペースがありましてここら辺はね特に何か入っているという感じではありませんそして はい、こんな感じでね、なんかモザイクっぽいのがあってはい、リビング、これも落ち着きますね、今、夕日時でね、なんかエモい感じになってますけど夜はね、夜で、えー、上のね、この川に光っているこの間接照明とかですねそしてこのカラフルな黄色のね、このソファー、そしてカーペットがね、色取られるわけですけど多分ね、これ夜、真っ暗になります。星とかかね、天気良ったら かなりきれいに見ていただくことができるんじゃないかなと思います。なので、このチェアはね、多分海を見ていただいて、夕日をね、今の時間帯みたいに見ていただくこともよし、えー、星空を見るのもよしという感じじゃないかなと思います。そしてテレビがね、どんとありまして、サイズ的にはどうでしょう、55インチぐらいですかね、サムスン製のテレビがございます。ちょっとね、つけてみましょうかね。はい、まあ、こんな感じでね、出てきますけど、ちょっと読み込み中みたいな感じでしょうか。はい でこちらがね出身室という風になってますけど、これもねベッドパネル、カメとかですねなんかハワイアンというかやっぱり南国、東南アジアの南国を、ね、イメージされているような感じですね。はいでソファーなんかも落ち着きありますけど、なんかねアロフトっぽさが出ているこのカラフルなねカーペットに温かいね絨毯が使われているという感じですね。ウッドなんかもやっぱ落ち着きがあります でベッドパネルの方には、ね、USBA が2箇所と、えー、コンセントが1箇所という感じです。でここら辺が、ね、照明等のコントローラーになってますね。テ、は、イ、い、キングサイズのベッドがあって、はい、でこちらのデスク、えー、ウェルカムおやつみたいのが、ね、ありまして、さらに、ね、メッセージカードも添えられております。あこのデスク、ね、非常に使いやすそうですね。 テレビがおそらく55インチぐらいのテレビがあるという感じですはいここの中ねソファーのスペースも非常にいいですねかなりねこの島というか海というかこの空間をね、えー、のんびり過ごすのにすごくバランスが取れたね家具が使われてるんじゃないかなと思いますいかがですかねいやーいいですね素晴らしいですはい じゃあねちょっと水回りの方見ていきましょうかね。はい、でこちら、水回り、こちら、ね、扉、えー、開け閉めできるようになってますけど、ここもねブルーだったりとか色鮮やかな、ねえー、感じになってますけど、えー、こちらです、ね、はい、セーフティボックスセキュリティボックスがありましてで、ね、散歩に非常にいい感じの、ねはい、サンダルがございます、そしてスリッパーですね、はい。そしてこちらがアイロンと 予備の、ね、トイレットペーパーだったりとか、洗濯物等を、ね、入れていただくバスケットがあったりとか、ここもね、このように収納スペースとなってます。はい、ハンガーがありましてで、こちらは何ですかね、バスローブ。ああ、バスローブですね、はい。かなりいい感じです。はい、こんな感じの、ね、バスローブ。ぶら下がってないんですね。面白い。はい。こんな感じの。 バスローブとなってますでバスタオルがあってこちらにもねお手洗いがございますはいで洗面台ですけどどうですかねこんな感じのすごい丸のね大きい鏡がありまして洗面台が2箇所ございますそして歯ブラシコットン類歯みそり等がございますははい、はいそしてこちらにボディーローションとこちらにもねお水がね2本ございます でドライヤーね、先ほどもう開けちゃったんですけどはい、アロフトのね袋に入っておりましてこのスイスマンと呼ばれるねこれもスイス製なんでしょうかねはい、ドライヤーがございますお、電話ですね、はい、はい、そしてね、こちらがバスタブでございますこのタイルなんかもね、非常におしゃれそしてね ちょっと神々しい感じしますね。はい。で、ここには、あ、バスソルトもね、ございますよ。2つバスソルトがございます。はい。こんな感じですね。はい。そしてね、シャワーがありまして、アミニティはですね、ボディローションと同じ感じの、はい。ドライバーっていう呼ばれるものですかね。ございます。シャンプーの方は、あ、シャワーの方はね、こんな感じ。 まあ、追圧はね、十分じゃないかなと思います。電車ンシャワーもね、ついております。はい、こんな感じです。はい。いや、なんかね、非常にうまく考えられてね、作られてる、えー、収納スペースじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。ではね、こういったお部屋の方に一泊させていただきます。いかがでしょうか。いや、めちゃめちゃね、えー、最高の お部屋ね朝いただいたかなというふうに思いますいかがでしょうかはいそれじゃあね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います行ってみましょうはい速度出ましたダウンロード下りが 18.43Mbps アップロード上りが 22.34Mbps になってましてまあ、若干ねストリーミングとかする場合はね、えー、ちょっとぐるぐるする時はあるかもしれませんけどまあ、基本的にはね問題ない速度かなというふうに思います はいということですねこちら本日はねアロフトランカウイさんの方にチェックイン手続きがね無事に完了いたしました 最高ですもうね、クアラルンプールの方から1時間弱ぐらいのフライトでですね、国内線を利用させていただいて移動させていただきました。そちらの様子につきましてはね、上にリンク出しておきますんでね、よかったらそちらの国内線の移動のね様子などもご覧になっていただければというふうに思います。今回はね、JAL グローバルクラブであったりとか、JAL グローバルクラブのプレミアだったりとかのね特典を利用させていただいて、まあ、ファーストレーンでね、チェックイン手続きを行えたりとか、ラウンジの利用とかね、まあ、そういったところもありますので、 これからね、今 JGC、JAL グローバルクラブの修行している、する方とかに関しましてはね、多分気になる特典だと思いますので、よかったら見ていただければと思います。で、今回ね、アロフトさん、アロフト南海さんの方にチェックイン手続きさせていただきました。まあ、夕方ね、着っていうこともありますし、まあ、手頃なね、価格。まあ、今回、ボトムのお部屋だと1万5000円ぐらいなんですけど、まあ、CBU ということで、日本円で多分ね、1万7000円弱ぐらいとか、まあ、そのぐらいの料金でね、 宿泊させていただいているという状況なんですけど普段ねアロフトさんでアップグレード自体というのはなかなか、ねえー、ないという状況ではありますけど今回、スイートにアップグレードしていただいて今、ね、見ていただいたお部屋にアサインいただいたという状況です、まあ、パンダさんの、ね、チタンパワーとかっていうのもあったんだと思いますし、まあ、ちょっと、ね、タイミングがよく、ねあのー、行えたのかなとうう思います。けどね と、はい、いうことでまあね、えー、男2人で、えー、このお部屋ね過ごすわけですけどもまあ結構ねバーが遅くまでやってたりとかですね、まあ、周辺はね、まあ、どんなところがあるのかっていうのは正直ねした調べあまりしてないんですよ。でアロフトさんに関しましてもルーフトップバー、まあ、屋上があるんでひょっとしたらルーフトップバーがあるのかなっていうふうにあったりとか、まあ、あとバーがあったりするんですけど周辺でねなんか。 夜まで、ね、遊べるとか、夜までなんかできるっていうのは、多分ないんじゃないかなっていうふうに思いますので、基本的にはこの夕日をね、眺めて楽しんだりとか、ですね夜はですね、多分星空、天気、今日ね、なんとかいけそうな気がするんで、綺麗だったりとかっていうふうに思いますので、そちらを楽しんだりとか、まあ、翌朝はね、ちょっと海だったりとか、まあ、そういったところをね、楽しんでいければなっていうふうに思っております。ということで、まあ、ちょっとね、一段落、まあ、ちょっと荷物広げたりさせていただいて、えー、館内散策の方にね、向かっていければと思います。 はいじゃあねこれ今からねルーフトップの方に向かっていきたいと思いますルーフトップはね残念なことに行けませんでしたはいということで1階の方にね降りていきたいと思います はい、ハッピーアワーね、やってるみたいなので、そちらの方に急いで向かっていきたいと思います。ハッピーアワーはね、3階にあります。こちらのスプラッシュの骨で、ね。やってるみたいです。こちらがね、キッズルームみたいな感じで、お子様がね、遊べるスペースがあるば、面白いですね。はい。 でこちらが、ね、フィットネス、ジムですねはい、まあ、外からね見えるんでいい感じですね、はいこんな感じでーす。はい、で、こちらが朝食会場のリチャージですかね、はい、でバーに関しましておなんだこれ、プールなのか。あ プールがありますね。これは夜何時ぐらいまで入れるんでしょう。今ね入ってる方いらっしゃいますね。いやー。かなりいい感じです。めちゃめちゃおしゃれ。はい夕日をね見ながらのプールめちゃめちゃね。おしゃれな感じですね。はいいい感じでございます。 はいこちらがねレストランみたいですね朝食会場はこちらになっていますめちゃめちゃおしゃれですはいプールに関しましてはですね夜のね12時まで入れるということで朝はね7時から入れるような感じですね今ハッピーアワーに関しましては1杯頼むとね2杯いただけるという形になってます最高です20時までっていう感じですねなので今ね注文をして パ、まあ、ンダさんと一人ずつ、ね、着替えてプールサイドで、まあ、泳ぎながらね、えー、飲んだりご飯を食べたりしていきたいなとい う, ふうに思います。最高はい、ということでね今水着の方に着替えてきまして、えー、カクテルをね、オーダーさせていただきましたいまいまはい、こちらねカクテルをオーダーさせていただきましてこちらがね、フローズン大切でございます。こちらがですねねララムとバニラとババニナナを、ね えー、混ぜた、えー、カクテルという風になってますめちゃめちゃ美味しそう今回はねハッピーアワーということで一杯頼んでもう一杯ね、えー、追加で頼むことができるというシステムになってますということでこちらのねフローズン大切いただきたいと思いますうんめっちゃうまいあっ飲みやすい最高でこちらがねラムとバナナとマニナのねカクテルになりますうん うまっ、っ飲みやすいですね。最高。ハ、は、イ、い、ピザがね、いただきます。うまっ、うまい、熱い。そしてね、トマトがめちゃめちゃしっかりしたトマトの酸味がね、すごく効いていて、チーズがね、めっちゃ濃厚。最高。 ははいいおはようございますぐっすり、ね、眠りました、もう昨日は、ね、12時ぐらいにはもうぜ然と寝落ちしてたぐらいですね。はいでえー、あちらの方にに、ね、うっすら見えるビーチがあるんですけど、あちらは、ね、皆さん、この周辺の方、使っていただけるフリービーチということなので、まあ、朝食を、ね、これから食べに行こうかなと思うんですけど、そういった、ね、ビーチなどもちょっとご紹介できればなとうう思いますので、後ほど、ね、行ってみたいと思います。今日はですねそうは、ねまあ、比較的曇りという感じですかね、日が、ね、出てませんけれども。 28度ぐらいということでねまあ、あの暑すぎず、まあ、過ごしやすい感じではありますねはいということでねこれから朝食ね食べに行ってみたいと思います行ってまいりますはいということでね朝食会場の方にやってまいりましたはいまあね結構ね混み合ってる感じですねはいメニューはねやっぱりめちゃめちゃ豊富でございます ワッフルだったりとかパンケーキなんかもあってナッツとかですねございますそしてねここでねこうやって焼いている状態ですねそしてねおかゆなども置いてあります結構ねこの薬味なんかも種類がかなりね豊富な状態ですそしてねこういったサラダだったりとかあとね豆のなんだろう豆の煮物みたいなものとあとチキンですね そしてねこちらがソーセージだったりとかハッシュビーフとかですね、まあ、ここら辺がねメインになってくるのかなと思いますね豆類だったりとかヌ、はい、ードルバーでございますこちらがね地元のお菓子ですねめっちゃ甘くて美味しそうそしてこちらがねスイーツコーナーでございまして、はいまあ、こんな感じで、ね、いろいろありますねそしてねドリンク類なども豊富にございます はい。そしてね、こういった感じで、なんかね、巻物みたいなのもね、作ってくださるみたいですね。めちゃめちゃ面白い。はい。ということでね、まあ、ハッシュだったりとか、ソーセージとか、あとこういったね、チキンとかをですね、一通りね、持ってきました。おかゆですね。そしてこちらがチャーハンみたいなやつですね。はい。いただいていきたいと思いまーす。はい。ということでね、いただいていきます。 やっぱりね今富時回ったところっていうこともあってね皆さんかなりね混雑してるような状況ですねまずハッシュうん。あ、おいしいあとなんか地元のね炒め物っぽいやつですねうんあ、なんだろう麺が入ってる、フォーみたいな感じですかねすごいなんか地元のやっぱり東南アジア系のねお料理の スパイ辛いっていう感じではないですかねそしてこのチキンこれもなんかねスパイスで煮込まれたようなチキンですねあっめちゃめちゃうまいうんあっうまいこのチキンはめっちゃうまいしねご飯がめっちゃ進むやつっ このチキンにはね多分このチャーハンみたいなのが非常に合うんじゃないかなと思いますああこのチャーハン美味しいな野菜チャーハンみたいなんですけどうん脂っぽくなくすごいパラパラでなんだろうな風味がいいなんの風味か全然ちょっとねわかんないけどうん すごい香りだったねご飯ですね。ごま油とはまた全然違うやつです。はいそしてね、お粥。スープ代わりのお粥ですね。いただきます。後でヌードルもねいただきたいなと思います。うん。でもお粥より、やっぱりこのチャーハンみたいなやつの方がね、個人的にはめっちゃ美味しい。好き。うん このままね、ちょっと食べ進めていってですね。今ね、ちょっと混雑しているので、あの着いたところでヌードルとなんかあとね、なんだろう挟むなんか包んでくれるようなね、えー、ご飯があるので、まあどういったねあのお料理かちょっと全然わかんなかったですけど美味しそうだったのでそちらの方もね、えー、食べていきたいと思います。じゃあね、ちょっと食べ進めていきます。まあそしてねこちらがパンダさんチョイスめちゃくちゃおしゃれですね。 そして麺ですね、私とはねまた持ってき方が全然違いますそしてね2周目ですけど何でしょうかね、これ、なんみたいなやつ何なんでしょうそしてね、ねこちらがフォーで、ね、作っていただいたチキンスープベースの麺ですねそして、お気に入りのねこのチキンと先ほどのチャーハンみたいなやつの上にねパッタイみたいなやつを乗っけてきました。最高です じゃあね、このナンみたいなやついただいていきたいと思います一応ね、カレーが2種類ぐらいあったので3種類かな、えー、そのうち2種類をね、持ってきましたどういう感じのね、食べ方が正解かわからないですけど、まあ、とりあえずね、口に入れればいいかなと思いますおーお美味しそう結構ねもちもちしてるんですよあのー、作ってる映像ねあったと思いますけどぺったんぺったんしてちょっとかなり大きいですけどいっちゃいます、うん うまっやっぱりもちもちそして、ね、今黄色い方のカレー食べたんですけどなんだろうすごいね細かい芋がすりつぶされてるような感じのカレーすごいね甘いそしてもう一種類の方のねカレーいただきますうんまあこっちの方が好きかなこっちのね黄色い方はやっぱり 甘いってあのスイーツ的な甘さじゃないんですけどうんカレーというよりはなんかねクリームスープみたいな感じですこっちの方がカレーっぽくてご飯が進みますねうまそしてねヌードルいただきますあ香りがいい、うん、あいい塩味めっちゃうまい間違いない あのパクチーとかそういうのはないのでなんかこういうね東南アジア料理でそういった香辛料みたいなのが苦手な方とかでもあんまり気にすることなくね食べていただけるんじゃないかなと思いますはいそしてこちらがスイーツとですねフルーツ持ってきましたこれはね食べたことないですけど多分ねもちっとしてる感じでですねココナッツがねまぶしてるある感じですねこちらがね多分イいカかなんかのねあのプルンプルンのやつだと思うんですよね はいなんかねフィリピンとかで食べたものと多分近いんじゃないかなと思いますこういう感じのね食感はいじゃあ、ね、いただいていきますまずねこちら、はい、ああ芋、まあれ美味しいうんうまんまそしてねこのプルンプルンのやつああほうほう こんな感じココナッツの香りがこのカりする味があんまりしないあの食感がいいやつはいそしてね突然の、えー、スコールでございますまあねすぐ止むと思いますしこれがね降ったらねもうね雨降ることはないと思いますああ本当にね突然来るもんですね みんなね、ね、食後のジムに、ね、やってままいりました。これねジム見ましたんで、まあ、だいぶね、カロリーが消費されるんじゃないかなと思いますけど、まあ、結構ねあの涼しい環境でですね、えー、ジム運動ができるんじゃないかなと思います。 はい今ね、ねこちらちょっと気づいたんですけどホテルアクティビティということで多分ねお子様とで一緒に遊んでいただくことができるアクティビティがねこのように準備されているんじゃないかなと思いますね、カクテルクラスとか、ね、え普通モクセルクラスとかクッキングクラスとかピザなんかも、ねえー、作れるみたいですね、これ面白いですね、ちゃんと時間帯もあっておそらくね予約等が必要なんだと思いますけどチェックイン時に聞いてみるのはいいかもしれないですね。 こ ち, らにちょっとした、ね、コンビニエンスストアみたいなものがありますので、こちらで、ね、ちょっとしたおやつだったりとか買っていただくことが可能です。 ということでねえー、もうあっという間でですねもう今13時回っております、えー、あのあとねビリヤードとかしてですね、えー、ゆっくりさせていただきましたこれからねセントレジスランカオイさんの方に向かっていきたいなというふうに思います、まあ、昨日からね、まあ、お話させていただいた通りですね、まあ、アロフトランカオイさんねいわばですね、まあ、17時とか18時ぐらいにチェックインの予定だったので滞在時間がね、えー、ま少ないしアロフトさんにしようみたいなね感じで計画練りましたけどもう アロフト最高でした、はい、いやなんかね海外旅行ね来るとやっぱりいいホテルに極力泊まりたいなっていう風になると思いますけれどもまあここが良くないっていうあの裏ではないですよ。あのー、それなりのやっぱりメジャーっていうかですね高級ホテルと言われるホテルにまあホップしたいなっていうのは出てくると思いますけどもうね引けを取らないあのかなりいい良さがねあるえアロフトさんだったなもうアロフト自体私ね 東京銀座ささんんと大阪道島さんしかねなくて海外のアロフトさん初めて来ましたけれども何だろうなもうほんと W ホテルみたいなちょっと派手さだったりとかギラギラっぽいところもあれば、まあ、このランカウイっていう場所柄っていうこともあるかもしれませんけどリゾート感をね、えー、味わえるような作りになっていてで結構ねお客様層も、まあ、スタッフさんもそうなんですけどやっぱりね遊びに来てるっていう感じもあるしスタッフさんもすごくなんだろうなやっぱり。 その人を、ね、分かかろうととしてるとかでやっぱりね親日だなっていう感じはすごくねありましたお。なんか日本人って分かるとなんかねパンダさんとかも絡まれてたりしましたけど、えー、美味しいとか最高とかね、えー、いうことをねあっちからね知ってる単語を言ってきてくれたりとかっていうのがね非常に嬉しく思いましたね。なので本当にねあの皆さんもランカウイ来られた際にはね、まあ、アルフトさんとかもぜひ あ の, 候補の一つにしていいただいて、えー、まあこの動画がねそれが参考になれば本当にありがたいなというふうに思いますけれども当然ね、あのー、これから行くセントレジさんリッツカルトさんを予定してますけども逆にネームバリューがあるからまあよくて当たり前だろうなみたいな感じでちょっと行くから逆になんかアルフトさんで良かったなっていうふうになる。 っていうのもなんかちょっと怖いないとは思いますけどね、あの、という風になる恐れもあるんじゃないかぐらいね、あの、アルフトさんが良かったというふうにお伝えしたいなというふうに思います。はい。最高でした。まあ、まだまだね、あと2泊ありますんで楽しんでいきたいなというふうに思います。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 私の動画のほうではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の登場レビュー旅に関する有益な情報と発信させていただいております情報の見逃しないようにぜひチャンネル登録とこちらのねベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画も見ていただけると嬉しいですということでまた次回次の動画でお会いしましょうということで移動していきたいと思います はいレストランねこんな感じで天井もめちゃめちゃ高くて開放的エールがね全然違いますやばいですおお<笑>ワインセラーこちらがワインセラーとおーお